カーシェアで86を借りてみました。とりあえずエンジンかけましょう。この車驚きましたよ。オートマなのですが、低速時のフィーリングは R35 並み、発進時のドロドロ感と、物理的にクラッチがつながる感じ、R35 に乗ってた頃と、身体の記憶がつながる。レンタカー特有の最安値ネグレードで高級感はないけど、パッケージングはスポーツカーしてますな。そして、多分16インチの分厚いタイヤと純正車高。クソダサいです。借りといてダサいよなよ。 というかこの車、サスペンション硬すぎでしょ。プリウスイカなんだけど、段差で跳ねてばかりで、ひたすらに振動を拾って腰が砕けるかと思った。ロールもゼロで、荷重移動を作れない。ただ、動きに軽さはあり、2リッターでも加速がむちゃくちゃ速い。5000回転も回せば十分すぎる。エンジンルームの熱の感じはプリウスイカ。排気量は 200cc 多くて、常時稼働のガソリンエンジンなのにすごいな。ただ6速 AT の挙動は古典的ですな。 CVT ハイブリッドに慣れた耳は全てがギクシャクだよ。車体サイズはコンパクトで乗りやすく、30分で慣れる。狭い山道でも軽さが効いてコーナリング限界は高め。そして悲しいことに、走行シーンがうまく録画されていませんでしたので、このまま簡素な動画として進めます。やっぱり軽いですね。プリウスならタイヤから悲鳴が聞こえるコーナーでも。 86にはまだまだ余力がある。カーブの先で何があっても対応できるだけのスピードより、乗り物のコーナリング限界の方が高い。あとさっき言った通りロールが皆無で加速もギクシャク気味なので、初見じゃペースの作り方がわからん。あと、安全な車ですよこれは。プリウスなら100キロ出してたような道でも、86なら80キロ以上出そうと思わない。ただ速度計が2リッターの分際で260キロまであるので、クソ見づらいですね。足はひたすらに硬くて頑丈なので、 郊外の大通りの下りの直線で、ちょっと流してただけなのに100キロ以上出てたなんてことも、ヘッドアップディスプレイは必須ですな。あと、足が硬すぎるとぶちったのですが、乗ってみた感じ、買っていいかもなと思いましたぞ。まあ足は硬すぎるし、アンチロールバーも強すぎるので、ここは自分で手を加えるところですね。跳ねすぎて深いで深いで深いで深いで、ロールゼロで曲がっていく挙動、乗れるようなものの動きじゃないんだよな。全体的に硬めだが、深いな衝撃は入ってこない。 小さいながらロールがあるから荷重移動を作れる。プリウス PHVGR はそういう足だが、86はただ硬いだけだ。これカレこのレンタカーだよ。適当なユーザーが硬いだけの車高調を入れたわけじゃないんだよ。これでいいのかよ。まあ私は、いじっていくように、動画のネタも兼ねて、MF ゴーストの応援も兼ねて、買っていいなとこの市場で決意したのですが。あと純正マフラーの音が、常識の範囲内に収まってていいな。深夜のアイドリングでも、エンジン始動でも迷惑かけない。あと、センターは安定してるんだけど、 ちょっと切るとクイックにターンし出す。その前の取り方が良好。純正ブレーキパッドだからか、元がしょぼいのか、ブレーキはぐにゃーって感じだね。ブレーキも、車外パッドを入れたプリウスの方がいい。まあ軽い分、タイヤに大きな大きな余裕があるよな。これは路面状況の悪化にも強いだろう。個人的な総括として、軽く、小さくした R35 って感じですね。 プリウスを運転してきた経験ゆえ、パワーに頼らない走らせ方をしているから加速力に不満なし、トルクも必要十分にあって、低回転域だけで走れるし、トップエンドは吹っ飛ぶ加速感、慣れてなかったのが大きいけど、面玉が飛び出るかと思ったね。まあ高速域では排気量の限界がある。それに、中速トルクで押し上げるというより、トップエンドのドッカンパワーで蹴り上がるって感じだから、高速道路のハイペースクルーズには使いづらそう。まあオートマは街乗り向けだな。ワインディングは、 ギアボックスと車の動きが噛み合わない感じがする。EV ベースのハイブリッドとは、根本から違うところですね。ただ燃費は悪くないですよ。測ってないけど、これはエンジンの燃焼効率が高くて、それでもって実現してるような燃費の出方だ。そして愚痴りたいんだけどさ、4時間しか乗ってないのに、腰が痛すぎて死ぬかと思ったよ。運転した時間と同じだけの時間、睡眠じゃない寝て休む時間がいる。平坦な路面で、先の心配がいらないコーナーを、もっともっとペースアップして曲がる。 サーキットを前提に作ってある足ですね。ブレーキパッドとフルードさえ変えれば、そのままサーキット走れるぞ。あんま冗長になってもアレなので閉めましょうか。東京に行けば GR の方が借りられるんですが、実は予約がずーっと埋まってるんですよね。だから最初に、近場の名古屋駅の方で、2リッターの方の86に乗ってみよう。そしてカメラのテストをしようというわけでした。見ての通り盛大に失敗したけどな、音声も入ってないしカメラ自体がゴミだ。まあまあ、ロードスターや Z34。 コペンなんかも借りられるので、いろいろ試してみましょう。そんなところでテスト動画でした。86をいじる動画と、プリウスで旅する動画と、そんな具合にオリジナルコンテンツも作っていきます。まず車の前に、カメラ探しだな。